さあ始まりまし た, まました少量チャンネルショータです、ね。少量です。はい、今回はえっと浅草に来ています。ね見てこれ、うん、着物着物を着てね一緒にちょっとデートしたりとか、うん、ね、はい、今回は浅草デートを楽しみたいと思います。<笑>思います。ゲー、えー、<笑>じゃあ行こうか。はい行ってきます。今日ね。 今ね俺さあの何成人式も行ってないのねああそうなん だ, だから着物を本当に初めて で, でめちゃくちゃ嬉しくて今<笑>なんかもうねあの予約してなかったから、うん、もしかしたら当日着れないかもってね、うんうんうんうん、言ってたんだけど当日もね、うん、あのそのまま借りれるっていう話でよかったよね本、うんねうん、ニコニコらないね<笑>よしじゃあいろいろデートしていこうと思います、うんはい はい。あいいねーねなんか久しぶりに来たその中店通りっていうのかなこういうの通り、うん、初月らしいことを見ると思う、ねうんね、いやでもさ多分三ン ガ, 日 と, かンガ日とかやとかやばいことになるじゃんこの通りで今日これ撮影してるのがあの6日だから、うん、だいぶ落ち着いてるっちゃ落ち着いてるよなんか食べたいものとかないのか カツカツあーなんかさっきあったねったチーズ入りのコロッケみたいなね、うん、食べたいなうん、うん、ここのなんかひびだんごとか有名だもんねうん食べましょうねあとねちょっと一旦向こうの浅草寺まで行ってみようか、うん、あーいい なんかさやっぱお正月だからさ、ちょっと派手めの色選んで、そうだね。ねうん、ちょうどいいかった、うん似っ似っっ。似合ってる似合ってる。俺は年が年だからさ、うん、あんまり派手なやつじゃない方がいいからな。<笑>ちょっとおとなしめの色にし<笑><笑>てみる。こっちもいいよ。人形や。あ、う、あ、ん、どうぞかわ い, いすぎる。 めっちゃいいじ、ね、<笑> あ, ありがとうございます。 終了行 た, 行きたいと思いい、おみくじはい、来ますよやりたいと思いまますすははやり番26番。26番 よ し, よしよしよしさあ、はい、じゃあ一緒にああ見てみあ見たのね俺2枚取っちゃったまあ、いっかじゃんじゃん<笑>大吉お俺は吉吉なえ、うん、大吉これ大吉ああ お, おめでとうおめでとうおめでとう俺吉でしたうん俺も2枚取った<笑><笑> なんてて書いてるあ、俺願望叶うでしょう、うん、病気治るでしょう、うんうんうんえー、失ったもの出てくるでしょう、うんうんうん、町人現れるでしょう、うん、新築引っ越しいいでしょう、うん、旅行いいでしょう、うん、結婚付き合いすべていいでしょういいだか部、うん、いいじゃ ん, じゃん<笑> い, い,、ね、いいじゃんいいじゃ ん, いいじゃん、うん、俺も全部いいいい良いでしょうがほとんどねうんよかったですう<笑>うんん今年はね、うん ちょっと YouTube も成功するかもしれない。もっともっともっともっと見てもらいたいな。うん、よしいい ね, ね。あの片、ー、掃除でお参りも今してきました。した何か何お願いしたの？内緒だよ。それ言っちゃだめ？言っちゃだめ。あ, あ, あでも、うんまあ、YouTube あそうだよね。を一番もっと<笑>、うん、もっといろんな人に見てもらえたらな。うううん、うん、うん、うんい、確かにね。俺もそんな感じ。はい、なんか。 頑張って撮影するんです<笑><笑>なんかさ、うん、住所とか言うといいってう<笑>あう、ね、聞いたからそう<笑>なんかちょっと住所とか言ってみた<笑>、うん、なんかその去年の暮れとか、うん、俺めまあなんか去年1年通して YouTube めっちゃ悩んだ時期だったの、うんうん、僕のことって、うん 1年やってみてねそうでせっかくそのネクストアップとかにも選んでいただいたけど、うん、自分たちが結果を出せてないなっていううってて、うんうん、で、なんかまあ元々好きだったことを始めたのに、うん、なんか好きじゃなくなりそうになったの、うん、あーそうでもなんかそう、元々好きだから、うんうん、なんか好きでいたいうんうんうん、うん 楽しくてだ い, いしだ、ねうん、でもやっぱその見てもらえるような動画を作らなきゃまあ見てもらえないわけだし、うん、そうだね、うん、だからでもなんか、うん、いや 楽, し楽しもうって思うよ、ねうん、いや楽しみながら撮影して、うん、やっぱそういうなんか楽しいのがさ見てる人にも伝わったらいいよね、うんうん。そうそうそうそうそうそうだからそのまあなんか仕事とかでさ<笑>、うん 学校とかでさ悩んでる人とかさ、うん、いるからさもともと楽しいことをやればいいんじゃないかなって思うの別に楽しいことを優先すればいいのに、うん、別に嫌なことやらなくてもいいかなって俺は、うん、思ってて、うん、だからそ、うん、その好きなことをやっていけば別にどうにでもなるし、うん、どうにかなるしみたいな感じに思うのだと。うんはい はい、結構ねこの感じでさ持ってるとさ腕結構疲れるんだよね<笑>大丈夫<笑>着物でちょっと分かりづらいけど<笑>手つなぎ手つなぎデートイン浅草<笑> 好きな人と手繋いでるからそうあ、なんか道間違えた気がするまあいっか向こうの方に行きたかったんだまあ行っちゃえば、ね、どうする戻るそれとも向こうぐるーっと回るどっちもよ、どっちもいい、うん、では向こう回ろうか、はい、寒い寒いね、寒いよ でもなんかいい1年になりそうだな。うん。うん、いやなるよ、うん。大吉だったしそうだね。暗くなってきたね。寒、う、い、ん。寒い。なくなって<笑>ちょっとね。暖を取るためにコーヒー飲みに入ったよ。ありがとう。楽しかった。いや、も、ね、楽しかったね。本 当, 本当なんか？ しょうちゃんがさ着物着たいとか言ってくれたからさすごい正月気分を味わえた感じがするありがとうございますありがとう、はい、では帰ってあったかいもの作って食べようはい、はいはいはいはい、というわけで今回は、ね、着物を着てデートししてきましたこれからもよろしくお願いします<笑>